寝る時間ってね、うん、ミュージシャンたちはやっぱり夜型なんでね。そうなんですよ。はい、うん。私も今でこそ12時ぐらいに布団に入るようになりましたけど、はいはいはい、まあ朝までコースは何度やったかな。うん、なんかしかも特に作曲とかしてるとどんどん時間が過ぎてってそうなです、ね、なんか4時とか5時とかなんでする。でなんかそこら辺の時間帯ってものすごくアドレナリン放出されてて、はい、いい曲出てくるんですよ。そ う,、ね、<笑> そ, うそうそうそう。 だから意外と夜何も雑音がない中でこうなんか本当に自分の中に入り込んで曲書いてる感じが確かにありますよねありますねいやーこれちょっと作曲があるあるの話も ね, ねあとは全然それと関係なくゲームやっちゃったりするんで<笑>あれゲームどんなゲームがお好きなんですか<笑>そうっすねあの僕はえっともう RPG まあ、にわかオタクなんで、はい、FF シリーズを6から10まで全部クリアして、はい、で最近はペルソナの3と4をやって、ゼノギアスをやって、はい、あの今は、あれをやってますね、えー、すねもうなんていうか<笑>あの、菊池さんほど忙しい方が、RPG やってる時間、どうやって捻出するんだろうっていうのが素朴な疑問です、私。<笑> あれこれゲームの名前とか言って大丈夫だったんですか大丈夫ですいや本当に私は RPG をやっている人の後ろから見るのが好きですああでもわかります一番嫌がられるやつですいやでもストーリーを楽しむものですからね そ, う そ, う そ, うそれはそういう楽しみ方ゲーム実況動画とかよく見る方なんですよああなるほどなるほどあ鬼武者とかすごい好きなんですけど、はいうん、あれ結構こうなんかバッタバタ切っていくシーンとかなんか出てくるじゃないですか、はい、敵とかそうですね ってなるのを、<笑>あの指で目、こう目隠しながら、はい、隠しながら、ひで、ね、一、チラ見する感じ。<笑>いいな、自分でいいを消してやってみると、はい、大事なシーンの直前でセーブをしちゃって、上書きして、こせなくなるっていう、はい。<笑><笑>ああ、つむってやつです、ね。<笑>そう、あの、それ ff 10でもやりました、<笑>ああ、わかる。テンはね、まあまあ積みますよ。そ<笑>れ油断してすぐ積みます、ね。あの大事なあのシー<笑>も、あの直前のところで、ね、あのやっちゃって。 永遠に越せないみたいになってあ「今来るんすか」みたいな<笑>いきなりこうボーンって現れて済むっていうですよ、ね、もうあれで何度泣いたことか、はい、<笑>あの総理で泣くのではなくねそうそうそうそう<笑>先に進まれへんっていう<笑><笑>えと菊池さんというと帽子のイメージが強いのですが、はい、ストリートピアノに。 ああいやストリートピアノを弾きに出かけるときこれは外せないというご自身のアイテムってありますか？アイテムそうですねあのー、外せないアイテムははいうんとそうだな靴ですかね靴<笑>あと服ですかね、まあ、服を着ては<笑>あとズボンですかね。<笑> いらっしゃることが多いですね、はいはいはいはい。それはなんかちょっと、もう自分のパーソナルカラーみたいな感じ。なんか、あの、僕、あの、服選ぶセンスがないんで。え、そうなんですか。あの、なんでしょうね。あの、黒を着てれば、なんとかなるって。あ、はい、の、大学の時に、先輩に言われて、まあ、黒だったら外れないだろうって思って。はい。黒にしてます。はい、なるほど。黒、最強アイテムですからね。最 強, です、ね、最強なんですよ、ね。私も困ったら、黒着ろみたいな感じなんで。<笑>